まさか一人で行くのか。おい、ちゃんと万人受けを選ぶよ。店番、よろしくね。 YOURSE!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 敵の数が増加。 脅威を排除した。 正真正銘の生存者だじゃあ<音声><音声><音声>処刑する。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 は解 やるよっはあ